アプリルームこちらはリスナーの皆さんから便利なアプリや面白いアプリの情報を教えてもらうコーナーですでは早速ご紹介していきましょうえっ、ー、とまずはルームネームワゴメさんからいただきました、えー、小倉社長いつもお世話になっております UA カンパニーのワゴメと申します初めてお便りさせていただきますとビジネスメールっぽく書き出したのには理由があります 以前放送されたアプリルームコーナーにてご紹介いただいたアプリが、なんと私の副業、過去メインはゆいゆいカンパニーの社員で出しているアプリだったのです。副業はね、も う, うちの会社は良しとしてるんでもいいでしょう。いつも通りまったりとラジオを聞いていたところ、突然聞き慣れたアプリ名が出てきたので、本当に驚いて完全に目が覚めました。 私は直接の担当ではないのですが、ラジオで紹介されてたよと共有したところ、担当の人たちも喜んでいました。こんな偶然あるんだなぁ、と。そして投稿するなら、このチャンスを流すわけにはいかない。いつ投稿するの今でしょう。<笑>なんか、懲り忘れた気分<笑>。ということで、の初投稿でした。<笑>社長並みにスタッフの皆様、ぜひ今後も末永くアプリを使っていただけると嬉しいです。ではでは。 推進。実は私は群馬県大田市出身で、えー、母方の実家は緑市だったりします。えー、地元民社員としてこれからも社長を応援していきます。というわけでいただきました。ありがとうございます。え、すごいこんなことあるんですね。びっくりした。ちょっとね、あの、アプリ名はちょっとあえて言わないように今してるんですけど、へーって感じでした。なんか、やっぱアプリってさ、すごい数いもあるじゃないですか。でもそれもさ、 こう、パッて湧き出るもんじゃなくて、やっぱいろんな会社さんがね、こう、切磋琢磨して作り上げている一つのコンテンツであるわけであって、なんかそういう方がこう、ラジオ聞いてるって思うと、私も逆に身が引き締まりますね。下手なこと言えないなっていう<笑>。大丈夫かなって、ちょっとヒヤッとしましたよ、もう。変なこと言ってないかなって<笑>。ま、でもね、こう、これからも、この率直な感想をね、あの、一位、なんて言うんですか、視聴者ってかこう、一位、なんて言うのその、 ユーザーとして、あのー、まあ、公平性を持って評価していきたいと思ってるんで、まあ、社長なんで、あの、申し訳ないんですけど、そう、そこはね、ちょっとやっていきたいなって思いますけど、でも、すごい私も、ちょっとびっくりしたし、嬉しいですね。はい、おごめさん、ぜひまたお便りの方もお待ちしておりますので、え、今後ともね、あのー、お勤め、よろしくお願いいたします。